よし見頼むなーいいか今こそ我々の力を合わせて戦おうじゃないかおでん人気ランキング奪っかん1位は大根だということー卵軍に知らしめるのだおいお前カブトの調査をしっかりかぶらないと敵軍の乱王大砲で頭が吹っ飛んでしまうからなよーし奴らの鎧をいや白身を撃ち抜き心臓。いや君を撃ち抜くのだー見頼むなカブトを深く 私の愛する大根の兵士たち我々の国を頼んだぞ